平成30年3月29日、平成29年度、阿蘇市厚労者表彰式が行われ、行政や教育、文化の振興などに功績のあった9人に、表彰状と記念品が贈られました。阿蘇市厚労者表彰式は、午前10時から阿蘇市役所で行われ、熊本県を退職後、阿蘇市の収入役や副市長を、 12年2ヶ月勤めた前副市長の宮川清樹氏ら9人に佐藤市長が表彰状と記念品を手渡しました表彰を受けた9人は長年にわたり阿蘇市の教育や行政、文化、産業面に功労のあった人たちです表彰の後、佐藤市長が 皆さんが各分野で切り開いてこられた姿勢をしっかりと受け継ぎ、これまで以上により良くするために全力で取り組んでいきますと式辞を述べ、9人の功績を称えました。また、受賞者を代表して宮川清吉氏がお礼を述べ、全員で記念写真に写り、表彰式が終わりました。